えー、と昨日の電話のお話ですと要は銅、えー、のサビですね6升、ね、6升がまず、えー、レモンだとかソースとかでなんでこう綺麗になるかっていう話だったと思いますメ イ, ンメインはですねちょっと古い十円玉なんですけどねこうやって見る と,、えー、と緑色にこう変わってる部分とあとこうなんか手垢みたいですかねこういう、えー、とちょっと黒っぽくこういわゆるなんかです まあ、汚れっていうんですかねそういう状態のものもあるわけですねでこの緑色っぽいのがこの6章っていうやつでこの成分については教科書なんかでもよくって普通に載ってるもので、えー、これですねあの作った時はドーピカなんですけどもこういった成分ですねちょっと難しいんですけども、えー、っと水酸化物それから炭酸の化合物の複雑な構成があるのではっきりとした科学式で書けないものな ん, なんですね。 えじゃこの六種はですねえっ、ー、といくつかちょっと成分えー、いろんなもので本当にこれであの落ちるかどうかっていうのをちょっと試してみますで一つはあのいわゆるあのレモンですねえクエン酸あのレモンとか梅干しに含まれているクエン酸なんですけどもこれはですねえっ、ー、とまあ酸性の強さを調べるあのカラーテープがありましてこういったものなんですけども こここういったももののなんでですけども、えー、とこの綿棒でねこれ実は昨日あのクエン酸にこうつけておいたものなんですけども大体、えー、いい汚れこ同じようなジュエンダーも使ってたんですけどもこの通りですねかなりも綺麗になってますね見えるでしょうかかなりねピカピカになってますねこれクエン酸っていうのはこの pH 試験紙でちょんとつけるとこんなふうにオレンジ色になって酸性がやや強いということが分かりますそれからもう一つ試してみたのが あクエ ン, ンさん、このようにこう綺麗なピカピカになりますね。ねこれはもう別の映像なんかで確認できることなので、えーまあ、今ちょっとやってみますと、やってみますとこんな感じになりますね。えっと、ちょっとこう、やり、ちょっと見 え, 見えにくいかもしれないですけど、途中までですね、そうですね、どうでしょうか、えー、少し緑色になっているやつをちょっとサンプルを、えー、アップで見れると本当はいいんですけど、こうですね。 この緑になってるんですよね。こんな風に擦るだけで、もう、この、こういう風にしてるだけでもど、ずいぶん、綺麗になっていっちゃうんですよ。わかりますかね。こちら綿棒の方が汚れてますよね。汚れがつって、もう数分でピカピカになってしまいます。さっきちょっとやってみたのがここにあるんですけども、こんな風にこう、綺麗に、もう、なってますよね。えっ、ー、と、キュエンさんのような、えっ、ー、と、酸に、 ゆうきさんには、えー、溶けてしう pH とかってこう数字書いてあるんですけどまあこれ教科書的なんで説明は省きますけどねそれから昨日話題にしてたこのワインでもきれいになるってやつですねこれ赤ワインなんですけども赤ワインつけときましたしたらこの通りですねちょっと見えにくいですかえー、この通りですねこれもうピカピカにもうほぼピカピカになってるんですねで これはアルコールの力っていうよりはその赤ワイン成分そのその赤ワインそのままに含まれている有機酸ですクエさんの仲間、まあ、クエさんほど強くないんですけど弱い酸が入ってるからこんなふうにピカピカ綺麗になるわけですねでアルコールの力じゃないってことを証明するためにこっちは実は普通のアルコール普通っていうかその同じようなお酒なんですけどもあの、えー、と焼酎でやったんですね焼酎の場合はほらろくの部分はほとんど汚れ取れないんですよ ということはアルコールが原因ではあのアルコールが毒性を落としたんではなくて、えっと、ワインの中に含まれている有機酸クエン酸の仲間だと思っている成分ですねそれが効果があるということがわかりますちなみにこの赤ワインに含まれるこの有機酸ですとクエン酸よりちょっと弱いと酸が弱いものだということが示したものですから、えっと、よくあの、えっと、お風呂だとか台所でその 汚れを落とすためにね重曹なんて使うっていうのがねあのあの流行ってるっていうかよく言われるんですけどじゃあ重曹はどうかっていうと重曹ですとねあの6升あんまり落ちないんですよこれちょっと途中まで あ, のあんまりこうサンプルよくないんですけども重曹でこうやってこすってもですね確かにね油の部分は落 ち, 落ちやすいと言われてるんですね油の部分はもともと手垢の 油, なんか油の部分はその酸性の物質なので え重曹はアルカリ性ですからこの通り、ね、あの pH が大体10ぐらいでアルカリの物質なんで、えっと、油汚れを落とす力はあるんですけども6升そのものはあまり落とす力はないんです ね, ねでこれ昨日つけておいたものなんですけどこの通りよくあの粉、えっと、粉状でよく磨いたり重曹で磨いたりするっていうことがあるんですけどもえそれでこすってみたんですけど、えっと、ちょっとは汚れは落ちるんですけど油汚れ落ちるんですけど6升そのものはあまり落ちないと。 いうことがわかりますもう一つあの強力 の, せん強力のせん洗浄剤としてねよくあのアルカリの強いものが使われるんですけどもえ水酸化ナトリウムですとか水酸カリウムっていうやつなんですけども重曹よりはるかにアルカリに強くて天、まあ、なんかつけては危ないんですけどもそういったものでちょっとき昨日つけいたんですけども、えー、っと表面がちょっと色がこう変わってしまいましたあのピカピカにはならないということがわかりますね。実際、ねあのえっと、感化反反応応はもち複雑な反応が起こってるのであの ちょっと簡単に単純に言えないんですけども要は、えー、と酸性のものを含 ま, 含まれるもの、まあ、クエン酸なんか効果があるというのはそういった、えー、と六章があのあの酸に弱いと酸で溶かされるということを証明というかということがわかります。 ですから、えー、と酸性のものに触れさせればそれで磨けば大抵のものがきれいになるのでマヨネーズですとかケチャップなんかソースなんかにも含まれている有機酸ですねその効果が効果によって6升で6升が溶けて古い10円玉がこのな通りピカピカになりますという話になりますそれから昨日のお話でさらにですねじゃあその6升の、まあえー、と実態っていうのは6升とはどんなものかっていう話のもう考えてもらう、えー、と材料としてね 6章をちょっっと意図的に作ってみました、えー、とこんなようなな感じになります6章はねあの濃度が高い状態だと緑色っぽいんですけども 薄, 薄め薄めるっていうか銅イオンっていうんですけどね、えー、とこ実際に、ね、水に溶けてる状態だいたいこんなような色なんですよであの大仏ですとかその銅のピカピカしてるものがですね、えー、と長い年月で、えー、と水と酸素主に水と酸素ですね がこととって酸酸化化進んで空気中の二酸化炭素とあの、えっと、水の成分ですね水と反応してえっと、六小という成分ができるんですけど大体このようなあのえ、まあ、人工的に作ると大体こんな感じになりますねこれ薄めると大体このような色になるんですけども時間が経つとどんどんどんどんこうあっといあ 色, 色の雰囲気はね見かけはちょっと変わってくるんですけど基本的にこれが六升の成分だと思っていいですでそれで えっと、中学校のレベルでこれ理解できるって話をしたんですけどもあの銅イオンが溶けてるものこれは別に6章、えっとえっとえっと、ができるっていうのは別に銅が6章になったで、えっと、銅の成分が、えっと、溶け出して空気中の成分と化合して新しい化合物ができたんですね。こいつを溶かして 6小の成分とほとんど同じですけどそれに電気をかけるとですね、まあ、電気分解っていうんですけどこれ炭素棒なんですねで昨日ちょっとやってみたんですけどこれをこの中に入れましてね今こう例えばですねこうやって電池にこうつなぐとですね、えー、と溶けていた銅の成分が、えー、とイオンという状態6小の成分だったものが電気をかけると元の銅に戻るんですよつまり6小はあの 銅, 銅が溶け出して えー、と新しい化合物になったとでもその化合物になったものはもともと銅の性質を銅の性質っていうか、えー、と銅という元素そのものがイオンになっている状態だけなので、えー、と電気をかけてまた元の状態に戻すことができるというそういうことで す,、はい、追加の説明です先ほどあの電気分解の話をしたと思うんですけど要はあの6小からこう出てくる6小 古い10円玉からで染み出てくるようにこう生成する6潮が何なのかこれは実は銅の成分であると化合物であるってことの証明なんですけどもこれをですね水に溶かして、まあ、酸によく溶けやすいだからソースとかレモンの汁なんかで落ちるっていう話でしたじゃこの、えー、と青っぽい成分なんですけどじゃあこれ何かっていうと えー、これが実はどうであるということの証明にこの電気分解という技術を使うわけですね。で、えっ、ー、と、これは昨日やった も, ものだということをさっき紹介したんですけども、えっ、ー、と、やり方をちょっと説明しますと、これはね、中学生でも理解できます。えっ、ー、と、教科書的には中学校2年、3年ぐらいでやるんですけども、これ、炭素棒ですね。新しい炭素棒なんですけどね。でで えっと電気を流すっていうのはどういうことかっていうとえっとこっちら乾電池なんですけどこっちからですね、えー、まあえっと用語で言うと電子を送るってことになるんですけどもちょっとさっちょっと入れる場所間違えちゃいましたここですねで電気を送ってまあ電子を送られた方は電子がない状態あの足りない状態の動移がそこで電子をもらって元の状態に戻ると。 本来の銅に戻るということですねそしてこれはあのこの青い成分は銅、えっと、であるってことの証明になります実際にやってみますとこんな感じになります電気流します ね, ねでこう入れるんですけどもちょっとアップで見てみますとこうやってこうって普通はもう手で持ってはいけないんですけどもあのこうやるとですねこっちの えっと、赤いコードがついてる方ですねこれプラスなんですけどもプラスの方から気体が出ていてこれ酸素なんですけどもねでこっち側の方ですね電子が送られてる方の表面はもうこうしてるだけでもこうこうもうほんと数秒でほらこの炭素棒ですね電子が送られてきてる方でもう電子をキャッチしてもう単体の銅に戻ってるわけですこれを長い時間つくあの続けるとここに銅のメッキができるわけですね 繰りり返しになりますけど銅イオンが電子をもらって銅に戻るとつまりこれは銅であると元素でいうと 銅, 銅が溶け出したものだっていうことが分かります、ねまあ、基本的にこの化合物に電気をかけてですね単体の成分銅ですとか鉄だとかアルミニウムとかねそういう基本的にあの例えば海外からそういうものを輸入してきて電気をかけてきれいな単体の状態にして加工をしてまたそれを、えー、と別のものにね作り変えたりするそういう技術がもう あのまあ日本なんか伝統的にお湯ゲお湯ゲという技術ですのでね、えー、そういうことを理解する上でもあのいい教材だっていうことで、あの中学や高校なんかではよく使われる、ま、全く普通に使われているあの授業で紹介されている実験です。はい補足までですね。これきれいに積脂させれば今日きれいな銅にねあのあのピカピカになるわけですね。はい参考でした。